皆さん、こんにちは。今日は、新型ノーボクシーの3列目の利便性について。で私、今、ステップワゴン乗ってるんですけれども、ステップワゴンとの比較。こちら、床下収納ができるステップワゴンに対して、跳ね上げ式のノアボクシー。どちらの方が使い勝手としていいのか、ということを、今回、ご紹介をしていきたいと思います。 で今、こちら、跳ね上げてない状態と、跳ね上げてるま状態と、まいうことになってるわけなんですけれども、まず、はじめに、こちらのシートを完全に両方とも、格納してみようと思います。で、まず一つ、ここで、3列目の、このシートの、まず、デメリット、 気づいたところがあったので、そこをまずご紹介するんですけれども、このように上げようとしたときに、この2列目のシートがある程度後ろに下がっている状態になりますと、このように干渉してしまって、3列目が跳ね上がらないといった問題点があります。で、このように今、シート自体は完全に後ろにしているわけではないんですけれども、ある程度このように後ろにした状態、 でも、このように干渉してしまって上がらないということがあります。まあそうなったときに少し不便なところがあったりします。ですけれども、床下収納の場合ですと、まあこういったことが特にないので、まあそのまま収納したいときにまあ収納ができるというところがあるんですけれども、この跳ね上げに関しては前のシートの位置によって格納ができる、できないというのがあったりします。 はい。で、これをまず格納するために、こちらの紐、これを引っ張るということです。それをまず必要になるということ。まあでも、後ろから引っ張れますんで、で、あとはこのように上げてしまえば、OK と、まあいうことになります。はい。で、この状態で完全に今、上げてる状態に、 してあると、まあ、こういった荷室の空間が、まあ、広がっていると、まあ、いった状況なんですけれども、まあ、この場合ですとステッパー号の違いでっていうとやはり皆さんがすごくコメントが多かったところこの3列目の窓が潰れちゃうと、まあ、いうことになります、まあ、このように見ていただくと分かるんですけれども3列目の窓自体がもう完全に 下がっている状態になってしまっているとまあ、いうことがありますなのでまあ、居住空間ということを考えた場合に少し床下収納のシートに比べると悪いんではないかとまあ、いうコメントをいただいたりすることもありますまあ私の中でのコメントなんですけれどもオデッセイとかエスティマとかまあ、そういった ミニバンなんですけれども、人の人を乗せる目的で車の快適性を追求したモデルのミニバンがあると思うんですが、それが跳ね上げではなくて、あえてまあ床下収納にしているっていうのは、こういった中の空間をまあ崩さないとまあいったところの配慮からまあ床下収納にしているとまあいうことでメリットがあるとまあいうことになりますま。いずれにしましても、このように ガラス、ガラス越しにこのシートが上がるということなので、まあ3列目のガラスのこの視界というものが完全になくなってしまうと、まあいうことが一つ挙げられるポイントになります、はい。で、この状態で2列目座ってみたいと思います。 2列目のキャプテンシートの状態なんですけど、この状態で後ろに下げます。はい、でこれで745ミリ、このレールのこの地点から、ここのハードプラントが745ミリとで、ここの足元が570ミリと、まあ、以前の動画でもご紹介しました。 で、条件としては、このシート自体が一番後ろになっている状態での話になります。で、まあ、見ていただくと、この横、見ていただくと、まあ、ドア、閉めるとよりわかりやすいと思うので、閉めさせていただくと、まあ、このような形で座ります。まあ、私の視点からすると、まあ、視点は、ここのドアになります。こっちもこの窓ガラス。で、横を向くと、まあ、このような形で、 外が見えないと言ったこともあるんですけど、いい面もあって、外の、外から人に覗かれない。自分が結構こ、このシート自体が目隠しになって、外から覗かれないというメリットもあるのかなという気が私の中ではしたりします。まあ、この辺はもう、好みによるところなんですけど、このように、リクライニングができるんで、 で、リクライニングしてこう寝てる時ってあまり外から覗かれたくないと思うんですけれども、これはそういったことを考えた時には非常に便利で、ここが壁になってるので、外から覗かれない。なので、自分の寝てる時の顔とか、そういったものも、寝てる時の状態っていうのがまあ見られないっていうメリットっていうのもあるんではないかなって思います。そこがまあ跳ね上げのメリットだったりするところ。この、 外の景色が遮断されれるるっていうももあるけれどもでも、反面、このようにリクライニングができるんで、リクライニングした時に、自分の寝てる姿というものを、外から覗かれないで済むというメリットというのも、またあると、まあ、いうことにもなります。で、実際この状態で外から見てみたいと思うんですけれども、 このように完全に、まあ、このように、まあ、これ自体がスモークガラスっていうこともあるので、まあ、実際に外から覗いても全く見えないと、まあ、いうことがありますのでこういったくつろぐ空間というのはある意味プライベートスペースということもあるので、まあ、そういったものを外から見られなくて遮断できると、まあ、いうことも 床下収納とまた違ったメリットというものがあるんではないかなと思います。で、今この状態で、リクライニングしている状態で、で、このまたシート自体を、今度また、こちら、シート自体をまた使いたいといった場合、ここの、そうしますと、このリクライニング自体が、このような形で前に、背もたれが前に行ってくれるんで、これ非常に便利です。 で、かつ、このシート自体も前に行きますんで、この辺はしっかりとした配慮がなされているかなと思います。今度は3列目のシートを使うケースの場合でご紹介しようと思うんですが、はい。まあ、この状態。まあ、こちらは格納している状態でとりあえずしようと思うんですけれども、この3列目、 ノアの場合ですと、以前の動画でもご紹介したんですけれども、この荷室自体がステッパーゴンよりも広くなっています。その代わり3 列, 3列目自体の足元のクリアランスというのは、ステッパーゴンよりも160ミリ狭くなっています。その分、ここの荷室が広くなっているというのがあるわけなんですけれども、さらにこの 跳ね上げ式のメリットというのがもう一つあって、今私ステッパー号ン乗ってて床下収納の車に乗ってるわけなんですけれども、実際にはここに荷物を置いとく。で、例えばノアの場合とかですと、まあ、このような形で下にも荷物が入れられるスペースというものがあるわけなんですけれども、自分の車として乗った場合というのは、だいたいこの 三列目の椅子のところというのは、荷物を置いておくことが多かったりすると思います。そうなったときに、どっちが便利かということになるわけです。で、私の場合ですと、もうここに荷物をずっと置いている状態。で、なおかつ、まあ、ここ、ステッパーゴンもシート自体を使えるような状態にしておくときというのは、まあ、この下まで当然荷物が入るようにはなっているわけなんですけれども、今度、 シートを使いたいと言った場合、ここの荷室、ここの荷物自体を一回どけないとシートが開けないと、シート自体が使えるようにならないというのがあります。ですけれども、ノアボクシーの場合は、ここまでの範囲であれば、特にシート自体の格納、ここに荷物があったとしても、 荷物自体をどけなくてもシート自体が自由にこのように出したりしまえたりと、まあ、いうことができると、まあ、いうことになりますので、まあ、こういったところなんかはステッパーゴンの床下収納よりもむしろノアボクシーの跳ね上が式タイプの方が優れているんではないかということが言えるんではないかと 思いますでさらに、この床下収納自体もかなり大きいです、幅が140、詳しくはテロップ貼っておきますけれども、でなおかつ、この縦方向の幅は550あったと思いますので、床下収納のステッパー号よりも全然広くなっていると、まあ、いうのがありますし、かつ、この深さ分だけ、 高い荷物を乗せることもできます。まあもちろん、この範囲に入る荷物の場合での話になるわけなんですけれども、まあそういったメリットもあるということです。かつ、これ自体、このように、この板自体も取り外すということができるんで、で、より高い荷物を置きたい。より奥行きの広い 大きい荷物を置きたいという場合においても、このシート自体をどかしてしまえば OK と。そうすれば、ここの範囲まででしたら、上まで、この下から、真下から上まで非常に下手系の高い荷物も乗せることができると、まあ、いうことになりますんで、まあそういった点から物を乗せるということを優先にして空間を決める場合においては、 やっぱこのように跳ね上げ式の方がより荷物が乗るということが言えるんではないかなと。まあいうことが今回わかったかなという気が私の中ではしました。はい。まあ、なので、まあ先ほどもお話ししたんですけれども、まあオデッセイやエスティマのようなものを積むということに おのむきを置いた車ではなく、人を乗せるということに対して、おのむきを置いている車というのは、床下格納というのが多いですけれども、このようにノアボクシーとかの箱型の車ですと、やはり荷物を乗せるということをすごくおのむきを置いている車ということになるんで、やはり自然的に、このように跳ね上げ式になってくるのかなということを今回感じた次第になります。はい、戻しますと、このような感じで戻ります。